こんにちは引き続き山陰の旅ここは鳥取県の一番西の外れ与那子駅です与那子はそれでも結構大きな町でそれでもってかね西の外れですけれど鳥取県で2番目で合ってますよね、えー、そういうところこれからそのまま西へ向かい島根県にあと一駅分進めば入るんですが、えー、そうではなくちょっと北へ寄り道をします鳥取県と島根県の県の境にある鳥取県側の町境港をこれから訪れようと思います 予算には厳しい制限を設けており、まあ、皆さんの再生数をもとに計算して、えー、その金額でやってるわけですけどあの本当にお金が あ, のありませんのでねずっと野菜は食べてなかったんですが今日はちょっと余裕があります8500円とりあえずこういうものを食べて皆さんにも安心してもらうことにしました。 結構、いろんな身近な人からね、ちゃんと野菜食べろ、野菜食べろって言われる、でもね、まだ若いうちですから、別にそんなに一生懸命意識して食べなくても、えー、この1ヶ月、2ヶ月ぐらいなら大丈夫、で、私の友達とかでね、やっぱりあの同世代だと、まだまだあのこれからお金増えてくるっていう友達もいるわけですんで、あの、ずーっとね、あの、炭水化物ばっかり食べてるって人、結構いっぱいいるんですけど、 逆に私も心配になりますが、でも、野菜食べろって言われたって、じゃあその金どっから出てくるんだっていうふうに、ね、あの私だってあの自分がお金ない時は多分言ってたと思いますんで、あのそんな無責任なアドバイスは し, よう な, しないようにしようと思います、あ、最もっとも視聴者の皆さんのアドバイスが無責任だっつってるわけじゃないですよ。いや、久しぶりに食べると美味しい、自分がいかにこれまで野菜を食べてこなかったか、不足していたかということがよくわかりますその境港へ向かう列車は、境線。 米子駅のちょっと分かりにくい0番ホームというところにあります霊番ホームともいいます目玉おやじが書いてありますがこれは水木しげるの出身地が境港だからでそれとちょうど出発のホームが霊番だったからそれにかけて霊場と書いて霊場乗り場ね霊場乗り場とかそんなふうな言い方もするそうです今ハングルが書いてありましたしここにもまたハングルが書いてありますがこれは境港から韓国の DBS クルーズという船が出て、えー、韓国トンヘイに向かっているからです 南小駅のこれ気になるんですよね、逆向きのラーメン表から見てもね逆向きに書いてあって、学生限定ラーメン350円、値下げしたんですねいつもは水木しげるの妖怪たちをあしらった古い列車が来るんですけど、今日はなんか新しいのが来たな、そういう場合もあるのかなまあ、あまり興味はないので、その点には特に注目しません、ま激、あ、ゲノ鬼太郎自体は面白いと思いますけど。 境線自体は沿線にものすごい絶景というものはなく米子空港が見えるぐらいですが今通っているこの半島何半島っていったかなここが米子でえこの辺ぐらいまでは全部米子市えそしてここが境港市両方とも市同士で結ばれていますそしてこの境線はとにかくポツポツいろんな駅に細かく細かく動いたと思ったらすぐ止まりまして境港市と米子市の往復に使われているだけではなく市内の交通の役割も果たしていて ローカル線にしては本数が多く便利です。といってもまあ1時間に1本ぐらいですがここが終点の境港駅観光客も非常に多くまた乗車券をちらっと盗み見ましたが東京や九州など遠方から来ているようですやはりゲゲゲの鬼太郎が一番人気のようですが、えー、それではなくしばらく離れたところ自転車の貸し出しを観光案内所でやっていますので大急ぎでこれを借りて た多分片道1時間はかからないぐらいであろう場所に行きたいって思っていたところがあります自転車を借りてきました、これがそうです、えー、2時間で500円とまあ、安くはありませんが、しかし100円で荷物を預けることができますので、それと考えればずいぶん身軽になって助かります。 え向こう側に見えております、あちらは島根県、こちら側が鳥取県となっています、これ、まっすぐ行くと日本海の出口に至りまして、えー、日本海からは沖ノ島、え後醍醐天皇もこの境目だとに立ち寄ってから島流しになったそうです、えー、それから、えー、ウラジオストック、韓国のトンヘイなどに船が出ております自転車を5時までに返さなければいけないので、パパッと休憩。そのセブンイレブンを出発して、すぐ目の前にあるこの立派な橋。 すごいですね、えー、これが江島大橋といいましてよく写真映えなどすることで有名になっていてあのバイクの人たちもきっとこの橋を渡りたかったんでしょうねバイクの人たちもみんなこっちを見ていますこの橋は境港と中海に架 か, かる江島という島を結んでいるんですがここがちょうど鳥取県と島根県の境これより向こうは島根県ですちょうどですね向こうの方を見ると今少しあの電柱が邪魔ですがしかし大山が 先ほど乗っていた山陰本線の車内からでは、雲でほとんど隠れてしまっていたんですが、また雲がどいて、見えるようになりました。向こうの方をズームしてみますと、ずっと日本海、ここが長い、半島であるということがよくわかります。 画面向こう側はいろいろ合併しまして現在は島根県の松江市これから向かうのは松江市ですがしかしそう簡単にこの自転車で行けるほど松江は近くはありませんなお、この橋は、えー、入り口のところにですね、自転車の方は降りて通行してくださいという無慈悲な看板がありまして、えー、それに私はちゃんと従っているわけですがあのそうすると相当長い橋ですから延々歩かなければいけないということになります橋の一番高いところを過ぎると向こうに江島の様子がよく見えますが この橋の写真を撮りたいので、私はそれからさらにぐるっと回ってですねえー、あの反対側、3キロほど進んだ別の島に渡ろうと思っていますこれは渡りきってすぐの様子ですこれでもすごいですが、こんなんじゃまだまだダメですここから3キロ頑張ることが重要、最後の一手間ですさて、私の目当てにしていた場所に来ましたが、レンズの長さは足りるかな足りたおお、すごいこりゃすごい 車がなんか垂直に登っているみたいです、こっから見るともう、45度とかね、あのー、50度、60度、もうそれぐらいいや90度と言っていいかもしれない、えー、ものすごいカーブを駆け上がっているようにしか見えません、まあ、実際にはね、あの、これテレビでもベタ踏み坂みたいな風にコマーシャルでなんか紹介されてたらしいんですけども、私、知りませんがあのー、実際にはそこまできつい坂ではないかな。 あの、島根県側と鳥取県側とでそれぞれ坂の角度が違いまして、えー、島根県側の方が勾配が急なので、えー、こちら側まで渡ってこなければこの角度、えー、この景色を見ることはできませんでもすごいですね、やっぱここまで自転車で来る甲斐あるわもうこんなに遠いんですよ。 普通のカメラではちょっと撮れないと思いますけどね、ま あ, あのこういう、えー、ビデオカメラとか、えー、望遠レンズとか、そういうものを持ってくれば問題ないでしょう。スマートフォンとかでは無理です。肉眼で見てもなんかちっちゃく遠くに見えるなという感じですが、これはすごい。どうしてそもそもこんな変なものが作られたのか、わざわざね、すごいめちゃくちゃ高く盛り上がってますよね。それにはやっぱり境港特有の事情があります。 重要な港湾都市境港には大型船が数多く出入りするのですがここに前かけてあった橋は哨戒橋といってえ必要な時に橋が上に上がる方式それでも船を通すことはできたんですがえそうするとこの交通量の多い道路を一旦封鎖するということになりこの辺り深刻な渋滞に見舞われることになりましたえそれを防ぐためにえ新しく橋を架け替える際上にあのような大きくぐにゃっと曲がりえ高くまで上がっていく橋としたわけです だから、あの高いところはあそこまで盛り上げてあるのはつまりあの下を船が通ることを考えてのことです日本にもまだ上下に紹介する橋というのは残っていてもう大きな船が来ないから結局、ただ保存用に残されているだけの橋もありますがまあ、一方で、えー、本当に船が通るために、えー、上げ下げしている橋もあるわけでして、えー、もしかしたらああいった橋が今後の日本で増えるということがあるのかもしれません。 えちなみにこの橋、えー、島ですけれどあのこの辺、ですねあの、全部サイクリングロードで整備されていてえ自転車でバーっと気持ちよく走ることができます、本当に気持ちがいい、えー、太陽の日差しもまあぶしく暑いですがそれでもね、あの風が強いのでそれほどあの熱、確かに、えー、日の光は暑いとは感じますけれどもすぐに風が冷やしてくれます、このサイクリングロードで40キロぐらい出したかな、そこまでいかないかもしれない、35キロは出たでしょうか、ビューっと走ってきましたが周りに誰かが出てくる心配もないので快適です。 それではあの、ただいまより高齢行事のあの、カゴに入れて走るというのを、ね、やりたいと思いますタッチ向かいかけだからな、行きはスピード出せたんですけど、帰りは難しいかもしれないちょっと見てくださいよいしょはい、出発よし、帰りも登って帰りますよこからね、この辺り自衛隊機がブンブン飛び回ってるんですけど なんかね、あそこにある米子空港にさっき着陸した飛行機がいたなと思ったらねまたすぐあの離陸したんですよね、着陸した飛行機がそのまんま、で、さっきからそれをずーっと何回も何回も繰り返してるようです、たぶん空飛ぶ練習をしてるんでしょうね、え飛び上がった飛行機が今、あの辺に映っていますが、分かりますかね、これ鳥だった、これも鳥だ、ああ、れそうですね、今の、の離陸していったところでまたすぐ着陸の態勢に入ったようですよ。 離着陸の訓練をやるには多分ああやってやるのが一番なんでしょう。 の様子もいいですね見事なダウンヒルこれを自転車で駆け降りることができないのは残念です赤い港駅と自転車を借りた観光案内所と沖駅線のターミナルは全て一緒になっているようで便利ですねえー、この辺の地図ですこのこのね、えー、島がさっき私が渡ったところですが、えー、この境港それからこの七塁ここから抜けてほんで日本海に浮かぶ沖諸島へ行くんだそうですこのね どんをっていう方が観光の中心でこっちの方が人がいっぱい行くようですが島がいっぱいあるからそれぞれで自治体を形成しているのかなどうしてもね船の便数に制限があって沖縄島に1泊するかもしくは高速船を使うかしないといけなくてかなりのお金がかかるので今回は諦めました。 ゲゲゲの鬼太郎に全く関心がないみたいなことをさっき米子駅で言いましたけど全くないわけではありません10年ぐらい前かな私が小学校6年とかだったと思うんですけどゲゲゲの鬼太郎テレビでやってましたねあの、ドラゴンボールの時間だったと思いますいやドラゴンボールもいい や, やってないのかなあの、その時のね、ゲゲゲの鬼太郎はあの、こういう原作の絵じゃなくて随分デフォルメされた綺麗な感じになってて今またアニメやってるんでしたっけで、そのなんか猫娘がねとてもあの、可愛いとかなんとか言ってあの、ネットで話題になってるのも見ましたが もともと猫娘っていうのはこういうキャラクターなんですよね。私は原作とかまともに読んだことないんで知りませんが、その周辺のキャラクターも今のアニメでやっているのよりはずいおどろおどろしいはずです。たぶんネズミ男ぐらいではないですかね、あの、あんまり変わってないのは。 まああと一旦、門面とかも変わってないかもしれませんがあのともかくね、えー、アニメで随分と綺麗にされているわけですけどもともと水木しげる自体はあんまりゲゲゲの鬼太郎の妖怪を綺麗に描きたくはなかったようですねだからなんか妖怪の絵面がなんか悪いので、えー、どうにも人気が出ないとかそんな話も聞いたことがありますそれで苦労したけれどでも妖怪の絵面をおどろおどろしくするところについては譲らなかったとか聞きましたけれどまあそれはあの前にやってたあのゲゲゲの女房」ってあの連続ドラマを前に見せてたからそれ知ってんですがまあそれはどこまで本当なんか知りませんけど なんだとしたらねなんか本人亡きあとえー、こんだけ好き勝手にデフォルメされてなんだかかわいそうだなと思わずにはいられませんまた本人がご存命のうちにえー、私が小学生の時に見た随分とデフォルメされたまあ今のやつよりはまだマシでしたけどあの、そういうアニメも見ましたがあの、本人も見ていたはずでしてその時、水木しげる原作者ご本人はどう思っていたんでしょうね海の列車行きと同じこれ121系でしたっけ、126系かなまあ、どっちでもいいんですが 朝に見た鳥取砂丘もう懐かしい光景ですよあれ今日の朝だったなんて全く思えません実は朝日も夕日もどちらも美しく楽しめるそんな天気になっていますこの中海それからお隣にある新宿に沈む夕日は日本で見る見られる夕日の中でも特に美しいものとして知られているようです 村子からは松江方面の普通列車に乗ります特急の方が先に出ておそらくその方が夕日の景色に間に合いやすいと思うんですがしかし夕日というのはまあ割とどこでも見られますんで景色は綺麗ですけど今回は海沿いに行く旅ですから夕日一つ一つにはこだわらないことにして見られたら嬉しいぐらいで行きましょうかね特急に乗ると1 0 0何百円かかかりますんでうーんそうだなそれにお金を出すほどの余裕はありません、ね、だったら何か食べ物を美味しくお腹いっぱいになりたいよね やってきた特急電車も国鉄時代に作られた古い車両山陰のあたりは古い車両ばっかりで鉄道マニアには嬉しい状況が続いています<音声><音声> 普通に通い帰る人でしょうかねこの駅から大勢乗り込み込みましたがそれと入れ替わりで私は込み始めた列車から降りることができましたいつかぶりにお腹がいっぱいになるという経験をしました今日の予算はさっきの時点でまだ4600円残っておりまして か、えー、唐揚げ定食が950円割り子そばってのがありましたねあれ、本当はねあのなんかおそばがありましたけどあれを何段かこう積み上げて上のそばを食べたあとそのつゆをこう下にリサイクルして食べるみたいなのが売りなんであれ1個だとねあのちょっとまだその本領を発揮しな い, ないんですがあの有名な出雲そば、島根県松江松江って出雲地方になんですか しじみ汁も良かったあの出汁の感じがすっと体に染み込んできてねほっとため息が出る味でした安心する味ですああいうのが一番美味しいですね、えー、それで食べましたんで残り今日は 4000… 失礼3750円まだ残ってるわけですが えー、もうほとんど使いませんけれどこのままもっと県西部まで一気に2時間半ほど移動し続けて浜田というところまで行ってしまおうかとも考えましたしかし朝の4時に起きてから自分の肉体で自転車漕こいだり早足で歩いたりしてですねもう2 0キロほど移動するとまあ今日は疲れる一日でしたので今日はしっかり休もうと思いますこの松江にはネットカフェみたいなものは多分なかったと思うし、まあってもねちょっと滞在時間が短いと休まらないですから。 なるべく長く言いたい。ネットカフェ長くいると、あの、割が悪くなりますが、松井駅のすぐ近くに、なんて言ったかな、忘れ、クヌートとか言ったかな、3000円で、えー、シャワー使い放題の、しっかりしたベッドがあの備わっている、アイベアの宿がありますんで、そこに泊まることにします。ああ、いいですね、ベッド、静かな環境。 ネットカフェは夜中なんか BGM がかかってるからね、つらいですよ。多分なんか宿泊施設だとあのなんか見えないように、えーね、もうほとんどみんな泊まりに使ってるんだけど、宿泊施設としてあれを使うのは良くないということで、ああいうことやってるかなと思うんですが、まあ、ともかく、あのベッドで今日は楽々眠れます。3000円ですけどね。これでもね、あの3000円あんな取っちゃいけませんよ。あの JAL のファーストクラスとかね、あのまあ、国際線のファーストクラス。 あ、叩いてもこっちの方がね。広くて快適ですんで、それ3000円で泊まれるんだって。安いもんだと思いますね。あれ、ファーストクラスに乗って良かった。なんかむしろ前よりもね。こういう安いものをね。頻繁に使うようになりました。時刻は21時を回りました。 この自転車はさっきのホテルで借りてきたものです。滞在中、自転車を自由に借りることができます。ノミトリーの金額3000円というのは安い方ではありませんが、しかしこれが含まれているのであればコストパフォーマンスは高いと言えます。ですから本日、残りの体力を使って駅から2キロほど離れている松江市のシンボル、国宝松江城を見に行こうと思います。その道中、今ちょっと立ち止まって動画を回しています。こちらは松江市及び島根県全体のシンボル、新宿周囲およそ4 5キロ全国で7番目の大きさです。 産出魚介類は多く特にシジミはサインを代表する味覚です夕日の美しさも有名で日本の夕日百選に選ばれております自然が作り出す美しいコントラストは見る人の心を魅了します新宿のご案内でしたありがとうございました今喋ってたことの元ネタが分かったらすごいっていう感じですねよいしょ暗いですから何分分かりにくいんですけれどもこちら画面右側が新宿です。さっきと場所は変わっています 奥側に街が広がっていてえ、ここに橋がバーっとこう大きなのがかかりえ、そしてまたこちら側にも大きな街が広がっています、まあ、どちらかというとこっちの岸の方がえ県庁とかお城とかホテルとかいろいろあって、温泉街もあって、えー、松江新宿温泉というのがあるんですが、こちらが栄えているけれど、あちら側の岸には松江駅があるというところで、まあ、どっちもどっちでえ両方とも川の両側が街になっています。 この松江はこのように川の両岸にそれぞれ町が発展していったという面白いところですが昔は橋がなんか1個しかかかっていなかったそうでそれはそれはお互いの移動が大変だったのではないかと思いますこれ右側が新宿ですこの橋の下を通る川といいますかこのですね通ってるこれ川というのかわかんないですけどこれをまっすぐずっと行きますと、えー、さっきの中海に出ます新宿とつながる中海向こうは鳥取県 こういった地形は全国どころか世界的にも珍しいそうですこちらが国宝松江城すぐ脇にあるこれですよねこれが島根県庁であってるでしょうか結構高高度電気がついてるなまだお仕事忙しそうですここもまた例によって 旧城内にそのまま県庁があるという県庁所在地地方都市のパターンですがまあ、それは大体どこでもそうなんですけどね松江城、いやいいですよこれ2015年についに国宝になりました現存する昔からの天守これは江戸時代の初め頃、多分まだ新しくお城建てちゃいけませんというお触れが出る前ぐらいに作られたぐらいのお城でそのまま残っています。 ここにある銅像は松平直政さんらしいんですがこれですねあの確かに立派な銅像ですけれどこれはあの下の方だけが昭和2年の台座で上は2009年に作ったとあります、まあ、つまり多分もともと上に立派な銅像があったんですけど戦争の時に金属教室でなくなっちゃったんでしょうねそれでもう一回、えー、2009年になってから新しく作り直したものと思われます銅像というのはそういうパターンが非常に多いですかなりの量の金属が入ってますからね でこの松平家というのはもともとここにいたわけではなくまあ松平ってのはあの徳川家のあの元みたいなやつなんですけどだから全国にいっぱいいるんですがあの越前松平福井県の松平家の人がここにやってきてそれで、えー、藩主を務めていったようです。もともとは別の家の人がやってたんですがあのなんかねどんどんこう藩主がバタバタ死んだり跡取りがいないとかでですねあの結局、もうしょうがないからじゃああのもう家も潰れちゃったし、はい、松平さんどうぞやってくださいみたいな、まあ、そういうことになったみたい。 でもやはり、えー、そう簡単にはですね、人が死んだりするのは治らず、えー、なんだかずいぶん呪われたお城だったみたいですよ松江城のお堀をぐるりと遊覧する堀川巡りという船がありましてこれがね、名物だそうですあの天井がなんかガタッと落ちてくるみたいであの東海オンエアという人がね、あの動画撮ってますんでまぜ、あ、ひそれで見て楽しんでもらえればと思うんですがで全国なんとか旅行の旅とか行ったかなあれ面白いですよ公園は真っ暗ですけどライトアップは10時までやっていますまだ間に合います すごい険しい石垣だあ残念、門はね、これ、もう見えないと思いますけど、暗すぎて閉じられてるわ、帰るしかない、も、ま、う、あ、これ、照らさないと歩けないような状態ですからね、仕方ありませんけど本当だったらやっぱりなるべく近くまで寄りたいとは思いつつも、まなんたって相手は国宝ですからね、えー、近寄れないのも仕方ありません、夜中は締めだし、まあ、納得です。 これはもともと明治時代に廃条例ということでもうこんな昔のものはやめようと言ってですね、えー、お城もぶっ壊してしまう話だったらしくて、えー、大体、昔の大きなお城はあのその後軍が置かれたんですけれども、えー、松江城にあった、えー、敷地一帯のもろもろの建物、えー、それは全部ぶっ壊してテンションもぶっ壊して、えー、そして軍の施設を、うん、ということだったのですが、えー、それが、ですねいやちょっとやっぱりさすがにこれは松江のシンボル残そう地元の人たちが頑張ってお金を出し、えー、そして政府から買い戻して えー、こここにに保存されることになったのですそれを買い戻されたのは店主だけで周りの建物は全部壊されてしまったから松江城には今これしか残っていないそうです、もしかしたらもうちょっとちっちゃいのもあるかもしれませんけどね、でその後、えー、昭和の時代になってから国宝に指定されました。 で、あの、さっき言ったと思うんですけど、ここでね、んと思うかもしれないんですが、あの、2015年にあの国宝に指定されたって言ってるのに、戦前には国宝、ね、意味が分かんないですね、これね、あの、私もね、さっき知ったんですけども、国宝には実は2種類あるらしいんです、えー、今、私たちが、えー、知っている国宝というのは、えー、戦後になってから法律で、えー、呼ばれるようなやった国宝で、えー、戦前にも、いわゆる旧国宝と呼ばれるものがあるそうでして、まあ、現在の重要文化財的な立ち位置なのかな。 文化財にもね、いいろろあります。なんか金属のプレートがバコって埋まったりして、ちょっと緑色、聖堂ていうのかな、登録有形文化財って書いてあるのと、こんな感じのこう四角いですね、夏季現金とか書いてあって、あの木の札で、ですね、そこにあのこう赤い文字で重要文化財って書いてあるのと、えそしてこちらは国宝、重要文化財はなんか国宝とあの兼ねる場合が普通だそうでして、あれはもともと重要文化財でありえ、2015年に国宝にも指定されたということです。 ものすごい巨大なお城ってわけじゃないですけどでも昔から松江のシンボルとして愛されていたものその歴史の長さはよく感じさせてくれますこれね800円違うかなそんな高い値段800円もしなかったんですけどあのまあまあの600円ぐらいかな値段払えば中入ってね、上から見られますんであの、景色はやっぱりそんな超見晴らし素晴らしいみたいな感じではなくあ上からよく見えるなぐらいなんですけどお城の中の構造色濃く残っています あ, あ門を復元したいんだけどどうなってたかわからないからその写真とかなんかないですかってんで、えー、求めているんですね500万円の懸賞金がかかっていますまあ、確かに江戸時代までは普通にあったわけですからそれを明治になって壊したんで写真とか撮ってる可能性もなくはないってわけですかで、ちょうど今県庁の前の通りにまた戻ってきたところなんですが帰りにです、ね、こんな気になるものを見つけました帰れ島と海竹島資料室島根県 これ島根県 の, あの県庁の庁舎の一部なんですけれども、ここの中に竹島のことを伝授する博物館があるらしいんです。 私も一応竹島についてはあのちょっとだけはね読んだことありますけどあの一応、戦後にえイ・スンマンという韓国の大統領があのここがまでが韓国ですよというふうふに言ったんだけど、えー、その後でえ日韓基本条約締結したんでそれは無効になったはずなのになぜか未だに韓国が返さないとまあそういうことになっているんで認識は合ってると思うんですがまあその程度のことしか知らないので明日ね天気も悪いですからちょうどいいここでしっかり勉強してもうちょっと竹島についてしっかりとものが言えるようになろうと思います。 ます<音声> というのは、北方領土の時もそうですが韓国にもまた韓国なりの、えー、自分たちの領土であると主張できるだけの理屈を一応持っているわけでして、えー、それとちゃんとね対照したりとかもともと竹島とはどういうところだったのかとか竹島があると島根県はどうなるのか日本はどう変わるのか多分そういうことがいろいろと分かると思います、まあ、ある程度はね、経済水域の問題とか分かりますけどもあの、明日、ここで朝早く一番に電話をかけて多分9時ぐらいからやってるんですよね動画撮っていいか聞いてみましょうでだめでも明日、予定が余裕があると思います。 1回ここへ来てで勉強してそこ の, あのお城の公園のところでなんかペラペラと喋ればいいかな明日雨だからここまで濡れてしまうかもしれませんが<音声>ちょうど私が喋ってるうちにねここの松江城の照明も消灯したようです今つまり午後10時まあ、動画をここら辺でよろしいでしょうかねまた明日の朝お楽しみにあーあーあーあーあーあーあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ そうか、あのネットカフェのドロシーっていうやつね米子とそれから、えー、鳥取にあるのは知ってたんですが松江にもあったんですね、昨日鳥取で泊まったコストパフォーマンス に, にコス、コス、コストパフォーマンスに優れるネットカフェまあ今日泊まるところもね、あのコストパフォーマンスに優れてていいとは思うんですけどあっちでもよかったな、ホームページ見て値段を検討するぐらいの価値はあったな、まあ今日はまだ予算が800円ぐらい余ってますんで余、えー、りを出せただけ良かったかとは思いますが。が そうか、今度、松、ま、江、あ、に格安旅行で来るときはこれの利用も視野に入れておこう、忘れないようにね、えこれについて詳しくお知りになりたい方は今日の朝の鳥取の動画よりは昨日の夜の方がいいかな、昨日のの、えー、多分、ん、生野銀山の動画のラストシーンで出てくるかなと思いますので参考にしてみてください。ありがとうございました あの終わり終わりっ て, 言って全然終わらなくて悪いんですけどあの今、ね、コンビニ行ったんですよ、ローソンね。であの、お腹がなんか甘いもんでも食べる、今日は疲れたなと思って入ったんですけどでも、うーん、うーんもうあと今日使える残りのお金は800円かあーなるべくなるべくもう少しでもち越しておきたいと思ってですねえ結局、10個に10個を重ねて、えー、買ったのはあの大きな水1本でした。まあ、水も本当は、ね、水道水ってからやればもうちょっとあの安くするのは分かってるんですがまあなんか水道水よりはこういうやつの方が。あの 元気になれる気がするんで買ってるんですけどあの、なんか懐かしいですね本当に大学入ったばっかりとかね高校の時とかねいつもこんな感じでねコンビニで何か食べたいなと思ってコンビニ入ってうわどれも高い100円かうんいいやと思って出てくるなんか青春時代に立ち返ったみたいですって言いたいところですけど、まあ、まだまだ青春時代でいいと思うんですよねギリギリね だから年配の方がね、昔を思い出すように、お金がないわけではないのに精神18キロの旅を過ぎて、結構あるようですけど、その気持ちもわかりますね、やっぱ楽しいわ。どうもありがとうございました。